今日は長崎県にあるドラッグストアここはですね長崎の都議というところにあるんですけれども、えー、こちらはですね化粧品に健康食品、えー、そして薬、えー、それから日用雑貨、えー、それとですねなんとお酒さらに、えー、冷凍食品などたくさんが品揃えで揃っております。 でここの特徴というのはですね非常に陳列が上手ですあの欲しいものをですねすぐパッパッパッと取れるようなですね状態になっております、えー、これ長崎にはですね諫早を中心にですね非常に店舗数が多くて、えー だ あ, ともあらまたドラ盛りだあらまたドラ盛りだっていう感じでたくさんの店舗展開しておりますね。はーい何かですね長崎のドラッグストアですね、えー、アーケード浜の町アーケードにたくさんあるんですけれども、えー、なぜこんなにたくさんあるのかというと何か中国の観光客がですねまとめて2 3 0万をですねお土産として化粧品など、えー で買ってそして中国国内でですね、えー、買った人たちが、えー、直接販売をしているようなそんなちょっとしたです、ね、お土産ショップになっております。